の動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する着物男子、高雄市の地球の旅人です。今回から新しい旅が始まります。目的地は福島県会津若松市です。あまりに素敵な街なので、全部で6本の動画にしました。この動画は記念すべき第1話です。それではオープニングスタート。 5時5分今日の天気こんな感じで、はい、いい具合に、まあ、ちょっとこもりがかってるんですけどいいお天気なのでン行だけを使う予定にしているからというのが一番大きな理由ですね国ニコーに来ましたとほぼ同じルートを使いなが今から出てももしかしたらお昼になってしまう可能性がありますこの動画が面白かったら熱い高評価とチャンネル登録をお願いします前月から 英語字幕チャンネルと中国語字幕チャンネルを作りました今ご覧いただいている動画は日本語字幕版ですまもなく電車が到着しますそれでは今回の旅を始めましょう中もや登場株主優待券ご購入は お近くのンンショップでというわけで株主優待券のおかげで栃木駅に早くも到着しました栃木駅の改札口付近には SL 退治の模型と実際に使われている石炭が展示されていますかなり見応えがありますよしかしこの直後今回の旅が強制終了しかねない重大な危機が、ええ たたっ今分かったことなんですけれどもいやー言葉を失いましたねひとまず次の電車が来たので席に着いてからゆっくり事情をお話しします栃木駅で SL 退治の模型を見た後普段通りに IC カードにチャージしたんですすると その券売機に1枚の注意書きが東武線の終点新藤原駅以降は現金しか使えません僕はわけて改札口にいる駅員さんに尋ねましたでも5000円1000円の順番で現金のチャージをしたために1000円しか返金してもらえず唯一の希望は下今市駅から新藤原駅までは 普通乗車券だけで特急列車に乗車できることでした今動画に映っているのが特急リバティの車内ですしかしもっと驚愕の事実が新藤原駅から鉄道会社が野岸鉄道に変わり路線名も会津鬼怒川線に酔いなが変わります会津鬼怒川線はコノスの停車駅の半数が温泉なので別名ホットスパラインと呼ばれています 会津高原尾出口駅からはまた鉄道会社が会津鉄道に変わります車窓から見る素晴らしい景色に見とれていると僕のそばに車掌さんが来ましたあーどちらの駅で西若松駅ですあーでは3000円ですねえ乗車証明書を発行しますので今お支払いください 不理しすぎて本当に返す言葉がなくそれでも仕方がありません途中駅の ATM で引き出した現金から乗車賃を払いましたこれがその時のレシートですその後会津鉄道の車内でこんな掲示物を見かけました いろいろありましたが、電車で会津に行く場合の最安値だと僕個人は思っていますから、参考にしていただければ嬉しいです。それではしばらくの間、車窓から見た会津の景色をお楽しみください。 ここは猫の駅長で有名な足の巻温泉です隣のプラットフォームにはトロッコ電車が停車中でした会津鉄道会津線の停車駅はこんな感じです。 会津若松市に到着しましまた、はい、ここは会津若若若松松松市の西若松駅です会津若松に来たんだから会津若松駅で降りればいいじゃないかというご意見あると思うんですけども会津若松のシンボルである敦賀城に行くにはですねここが一番の最寄り駅です寒暖差の違いなんでしょうけど 東京ではもうとっくに時期が終わったアジサイがまだ見頃になったんですよね思いがけないハプニングがありましたがこのアジサイの花が癒してくれました今回の動画はいかがだったでしょうか今回の動画は会津若松に格安で行く電車旅行のドタバタ珍道中でした予想外のハプニングいくつかありましたねでも旅行とは 予定通りにならないものだと僕は思いますなので楽しんで見ていただけたなら本当に嬉しいですいつも僕の動画にいいねやコメントをつけてください本当にありがとうございます動画に対するご意見やご感想は毎回の動画作りのエネルギーです僕はこれからも面白いと感じてもらえるような旅の動画を作り続けます次回は今まさに 会津若松市で行われている期間限定イベントとコラボしたスイーツのお話です最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました